いわゆる内閣ごっこですね。どうも、政治いろいろのマダムです。自民党総裁選に続き、衆議院議員の任期満了に伴う衆議院選挙が予定されています。今のところ、投開票日は11月4日の予定になっているそうですね。この衆議院選挙に向けて、 立憲民主党の枝野代表が公約を出したことが話題になっています。TBS ニュースの記事を引用します。立憲民主党は総選挙に向けた外交安全保障についての公約を発表し、沖縄辺野古の新基地の建設中止を改めて主張しました。立憲民主党の政権公約第5弾では、日米同盟を基軸とした現実的な外交 安保政策を基本としながらも、日米地位協定の改定を進め、沖縄名護市辺野古の新基地建設は中止するとしました。立憲民主党、枝野幸男 代, 代表。粘り強い交渉をすることによって、アメリカにも理解を得ながら、辺野古の工事をやめるということは十分可能である。枝野代表は、辺野古を中止した場合の沖縄の 普天間基地の移設先については、具体的に言及せず、沖縄における基地のあり方を見直すため、アメリカと交渉を開始する。代替が必要なのかということも含めて、交渉を進めていくとしました。一方で、未だ普天間基地の返還が実現していないことについては、当時の民主党の鳩山内閣に一定の責任があるとも述べました。とのことです。 さらに、産経新聞にも別の公約に関する記事が掲載されていましたので、こちらも一部引用してご紹介します。立憲民主党の枝野幸男 代, 代表は26日、福岡市で街頭演説し、政権交代を実現した場合、新型コロナウイルス化に伴う経済支援策として、年収が1000万円程度を下回る人の所得税を1年間実質ゼロにする考えを示した。 分厚い中間層を取り戻し、明日の不安を小さくすることが大事だと訴えた。とのことで、立憲民主党のホームページを見ると、現在までに5回に分けて28個の公約が掲載されていますね。その中身なのですが、大別すると2つのものに分類できると思われます。1つ目は、そんなことを国民は望んでいないというもの。もう1つは、できるわけがない。 というものです。まあ、はっきり言うと、大衆に迎合しようとしているだけの公約で、しかも日本国民の望んでいることを何一つ分かっていないと言っていいでしょう。我々有権者も大いに馬鹿にされたものですね。一つ目の、そんなことは国民は望んでいないものですが、代表的なものは、日本学術会議人事で任命拒否された6名の任命。森友、掛、 桜問題、真相解明チームの設置です。日本学術会議がどういう団体であるかは、すでに世間に広く知られているところです。その存在自体に全くもって意味がなく、こんな団体に公金を使っていることが果たして許せるだろうか、というのが日本国民の大多数の声だと思われます。今更任命拒否された6人を任命することに、一体何の意味があるのでしょうか そして誰がそれを望んでいるのでしょうか。森友、掛、桜問題も同様です。立憲民主党は何かというと、何々チームを作りたがりますが、目覚ましい成果を上げたことを見たことがありません。こちらも今更感が否めません。立憲民主党の意味のないチームは多々ありますが、一番有名なのは、旧民主党時代のガソリン値下げ台ではないでしょうか。 2008年1月に結成され、この隊に参加した議員は全部で52人に上ります。2009年の衆院選で民主党は政権を取りますが、結果はご存知の通りです。財源確保が難しく、ガソリン税の値下げは夢のまた夢であることが判明。2010年に民主党はこの公約をマニフェストから削除します。当時、大田和美氏が、 ガソリン値下げ隊として活動していましたけどと記者に問われ、そうでしたっけふふ<笑>と答えたことが有名ですね。2009年当時の旧民主党のマニフェストはまだインターネット上に残されており、今でも閲覧可能です。改めて見返してみると、分かっていたことではありますが、ひどいの一言です。先ほど述べたガソリン税、高速道路の原則無料化など、 財源不明なものがこれでもかとならび、そのほとんどは実現不可能、もっと言えば嘘であることが今なら理解できるものばかりです。今回枝野氏が挙げた所得税ゼロ、辺野古基地の建設中止もどうやってと首をひねらざるを得ないものです。2009年の衆議院選挙では自民党は歴史的と言っていい大惨敗を期しています。当時の 麻生太郎首相はこの大惨敗の原因について自民党に対する責任の不信や不満がこの選挙に集約されたと述べています政治と金の問題が長く指摘され続け政治不安に対する日本国民の不信感が最高潮に達したとマスメディアがネガティブキャンペーンを繰り返しその隙をついて民主党が嘘オンパレードの意味に心地よいマニフェストを発表 マスメディアによる強力な後押しも手伝い、民主党政権が誕生したわけです。言ってみれば、2009年の民主党政権誕生というのは、自民党のミスによる適質と、マスメディアの後押しによって成し得たものと言ってもいいものでしょう。民主党政権が誕生したことによって、得をした人たちは誰かということを考えれば、後押しした勢力もおのずとわかるというものです。 2010年に起きた尖閣諸島中国漁船衝突事件を見れば、渡航した人たちもわかるような気がします。日本の領海内で予報操業を行っていた中国漁船が海上保安庁の船に体当たりを実行、公務執行妨害で逮捕した中国人船長を日中関係を考慮し、当時の菅直人首相、戦国吉戸官房長官了承のもとで 不在釈放したというあの事件です。民主党政権誕生を後押しした人たちというのが、どういった勢力の人たちなのか、この事件だけを取ってみてもわかるのではないでしょうか。今回の2021年の衆議院選挙、見方によっては、2009年の衆議院選挙に似ている部分もあるかもしれません。新型コロナ対策という難しい舵取りを強いられた菅政権に対して、 日本国民の不満が高まっているというネガティブキャンペーンを繰り返すマスメディア。所得税ゼロという実現不可能だが耳触りの良い公約を掲げる立憲民主党。さらに言えば、2009年当時よりも中国、韓国を取り巻く状況ははるかに悪化しています。なんとか民主党政権誕生というマスメディアの工作は2009年当時よりも はるかに激しいものになるかと思われます。しかしながら、2009年当時よりも、インターネットが普及発展し、マスメディアの工作に気づく人たちも、はるかに数が増えています。その証拠が、立憲民主党の支持率 3% という結果につながっていると言っていいと思います。とはいえ、未だにオールドマスメディアからしか情報を取得していない層も一定数いるわけですので、 未断は禁物と思われますまあ、支持率 3% の放末政党が政権を脱出することなどないとは思いますが、それでも注意深くことの成り行きを見守ることは必要でしょうね。自民党政権を手放して称賛することはできませんが、それでも立憲民主党が政権を脱出することに比べれば、はるかにマシですからね。